に助けられましたそんな野田からやってまいりました私たちよさこエレンオーブですが今回の楽曲「ガンガラ」という楽曲ですガンガラというのは野田市のおみこしについているい醤油の一斗缶のことを言いますそのガンガラをもじって願う人々の平和そして死の繁栄を願いそしてガラスペイン語で祭りという意味ですそのお祭りで盛り上げていきたいなというふうに思っております 皆様の応援よろしくお願いいたします。はい。それでは参ります。野田の祭りじゃ。野田の野田の、うん、野田の祭りじゃ。 g o o o o 「ほぼりゃんせ マツリバヤシナヨくミヨジミセキア<ー><スキー>、ね、ドシ Don't worry, mom. ののはい「のだ の,、はい、のだろー、はい」 皆様にありがとうございま